皆さんこんにちは今日は春のツーリングイベントのご紹介をします5分くらいでお話ししたいと思いますのでもし興味ある方は最後まで見ててください去年初めて開催されて好評だった「絶景ハンター」のシーズン2の開催が決定しました の動画チェックしてくれた方とかあと実際参加された方はもうご存知かと思いますがイベントの主催は株式会社クレタさんレディースバイクとかタンデムスタイルとか有名バイク雑誌を出版している会社がライダーがツーリングに出るきっかけになるようにということで立ち上げたイベントですで全国に登録された絶景スポットを回ってスマホを使ってデジタルスタンプをゲットしていくっていうスタンプラリー形式のツーリングイベントです。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 よっかあできたででスタンプゲットするごとにどんどんポイントがたまっていくので、えー、集めたスタンプポイントの数に応じて称号ステッカーがもらえたりとかあと商品のバイク用品が抽選でもらえるっていうイベントですで参加費は5000円去年同様エントリーすると、えー、オリジナルステッカーと T シャツ あと二輪間で使ええる 10% オフクーポンがもらえますシーズン2のパワーアップしたポイント、えー、今回二輪館さんとコラボをして、えー、全国の二輪館店内でもスタンプとポイントがゲットできるようになりました前回遠くてなかなかスタンプが集まらなかったとかあとそんなに長距離は走れないよっていう人でも、えー、参加しやすいようにということで考えられたそうです 開催期間3ヶ月って結構長いようで短いというか割と天気が悪い日が続くと乗れなかったりもするので2、ね、輪間でスタンプを押せるとねかなりポイントも貯めやすくなったんじゃないかなって思います、えー、前回の登録は100か所だったんですけどプラスで50箇所新しい絶景スポットが登録されました。 最終的にあの自分のランクのステッカーが郵送で届くんですけどあのレジェンドとか神はめちゃめちゃ絶景スポットを回りまくった人しかもらえないステッカーですで去年もねあの本当最高ランクレジェンドまで行った人はほ ん, ほんの一握りだったみたいですね、うんえー、ヘルメットとウェア類インカム ケミカル用品とか協賛スポンサーが続々増えてるみたいなので詳しいアイテムは絶景ハンターの公式ホームページでチェックしてみてください、まあ、前回の T シャツはねちょい出さって言われてたんですけどあの、いい感じのね味のあるイラストデザインになってますあの、個人的には 普段ツーリングの行き先に迷いがちな人には特におすすめしたいイベントですねあの絶景マップから自分が行けそうな範囲でスポットを選ぶとナビが立ち上がってその絶景スポットまで連れてってくれるんですよ目的地に向かってすぐに走り出せるとこれって結構重要なことだと思っててあの一つ大きな目的地が決まってるとそれに合わせてあここのお店寄ってみようかなとかこっちの道も面白そうだなとか言って 寄りり道したりしたてねどんどんツーリングが豊かになっていくんですよね今日はどこ行くかないいとこないかなって考えてるうちに時間が過ぎて結局どこも行かないみたいなね<笑>そういうパターンって結構あると思うんですよ、ね、まず目的地の選択肢を与えてくれることによってこう走り出すきっかけを作ってくれるのツーリングが広がるきっかけを作ってくれるっていう感じですかね去年私も実際に参加してみてみ 今までで知知らなかかったた場所を知ることができたりとがきりあと知ってはいたけど行く機会がなかったみたいなところもえ走りに行くきっかけになったりしてまたそこで新たな発見とかこう人との出会いがあったりしてねま商品もらえるのも嬉しいけどまそういう楽しい時間とか経験に変えられたっていうところが自分的に一番良かったなって思えたところですねあとツイッターとかでもね。 今日はここの絶景ポイントに行ってきたとかこのルートで回ると一日でたくさんポイントを集められますみたいな攻略法を伝授してる人がいたりとかそういう SNS 上での交流も盛んになっ て, てあなんかいいなって思いましたね。はい、ということで「絶景ハンターシーズン2」の開催は4月9日から7月18日エントリーは明日4月9日からスタートします。 花粉症ライダーには最も辛い時期ですが<笑>私も毎年薬飲んでるんですけどあのフルフェイスでハクシャーンとか言ってこう鼻水出たりするとマジで悲惨ですよね<笑>ただバイクで走るには最高の時期だと思うので興味持った方はぜひエントリーしてみてはいかがでしょうか私も今回またエントリーしてもう絶景ツーリングの様子を動画にできたらいいななんて思ってます では以上、絶景ハンターシーズン2開催のお知らせでした。